ははいこんばんば今、荷造りをしているところですね。ちょっとね今回、着替えなきゃいけない部品が多くて、ちょっと服が多いんですけど、ここにはお土産だったり、メイク道具だったり、今回のライブが多くて、商品も多かったんで、ここに全部まとめてるんですけど、まあ、こうやってコンパクトにしましたと。まあ、アクセサリーだったり 今これをどうするかすごく迷ったんですけどやっぱ持っていきます<笑>ちょっとね電圧が違うからどうなるか分かんないんですけどこういうのもちょっと入れて持っていきたいと思いますちょっと韓国と日本の気温が違いすぎて10度ぐらい差あるんで最近ちょっとこっからだと夜中なので寒いんじゃないかなというふうに 心配ですちょっとこれはポーチとかに入れますここにダイソンも入れましたあ、で、今回のネイルはこちらですちょっとね、秋っぽいものにしたんですけどここ短いです<笑>完璧おはようございますちょっとね、眠いんですけど普段この時間に寝てるんですけど 今日は大きさ重いです。ここにこう電子機器とかカメラとかいろいろ入ってて、で荷物まとめ終わったところでそろそろ空港向かいたいと思います。わあ、行きまーす。<笑>スタッフさんが<笑>。 人少なくて、早くできました。 こはね、ホテルに着いたんですけど、ね、天気があんま良くなくて今日泊まるホテルはラビスタ東京ベイっていうホテルです荷物置いて、えっと、現場の方を下見しに行くんですけど天気がね悪いよ でもなんかみんなと観光語で喋ってたら全然日本に来てる感じしなかったです2年ぶりなのにいっぱい動画撮りますね たンべに来たんですけどわあ、ね、天気悪いし眠くてテンションが上がらないまた来ますねー気づいてる<笑>ここはまた撮ります会場に着きましたちょっとね駅から遠かったんですけどお見せします 前日の様子はこんな感じ雨と風が強いですでいつもね、中でやってたんですけど今回は外でやるということでちょっと珍しいです今回ここですなんか特別にこの二つだけ 外にある、あ、違った、ここか。一番いいところ。へえ。前日の様子はこんな感じです。明日は天気良くなるといいな。こんな感じで、九天ライブします。私は三回出るんですけど、一回通訳がその隣のブーブっていうブースであって。 それもややるんでですすけど一応ここがメインでやりますでもイクのりかあいろいろ<笑>大変なライブになりそうではあるんですが頑張ります。 明日ねこのムーブっていう q 1の方のものもルサラフィムの皆さんがお越しいただいて私が MC という形で明日やりますライブ終わったからもちょっとバタバタしそうです事前テストが終わってスタッフの皆さんは残ってるんですけど私は一回ホテル戻ってあと台本の練習だったり明日の準備をします 一回ホテル戻りましょうコンビニに来ましたちょっとね近くにいなくていろいろ買っておきます明日ご飯食べる時間も難さそうだしえーモンブランじゃん美味しい久しぶりのものがいっぱいこれはいただきます これを飲もうと思ってたのあ、やばい大好きなやつ や っ, ほーやっと着きましたちょっとねここすごいんでお見せしますこうやってね入るとなんかおうちみたいな形でここに洗面所でここにドイレあシャワーシャワーここなんだえすごいいえ座るところもちゃんとありますねいいそこにシャンプーとかもあって でここでねスリッパを多分、室内で履くやつと外出るときくやつかなルル入ったらイエーすごーいなんかほんと綺麗な何が見えるのかなお台場は見えないんだね TBS の<笑>ビューです すごいめっちゃ綺麗なとこ、すご。えー、いいですね。カップ、へ。お水。冷蔵庫はあるかな。はい、ここに冷蔵庫もありました。冷やしてあります。はいはいはい。えー、めっちゃいい。めっちゃいいですけど。 一人だけ使うのもったいない使わせていただきますはい以上そこに特にクローゼットをなくしてちょっと部屋を広くしたんですねいいと思いますここにスパーがあるって聞いたんですけど大浴場かなこれマッサージスカイバーエステサロン喫煙所プール プールプールは大丈夫<笑>ひーすごっ大浴場読みますこれ持ってくるのすごく迷ったんですねで一応持ってきたんですけどやっぱ使えませんでしたなんか一切電源が入んない弱いとかではなくて入んないで普通のヘアアイロンは使えたんでダイソンは使えませんでした 残念私の髪はどうするんだ大きいの持ってくればよかったなんとかしてみます今から大浴場行くんですけどビューが最高やお台場見えるで大浴場が一番上にあるらしくて全部見えるらしいです楽しみ 顔やばいんでここだだけでで、勘弁してくださいであのー、今回ライブでやる商品をこうやってね持ってきたんですけどっ で,、ね、でとジャ持ってくるのはちょっと重かったんで明日はメイチャーリパブリックさんの商品をやるんでこうやって持ってきて準備をします準備っていってもすで、ま、に使ってていろいろやってるんですけど で今最後に最終チェックを行っておりまして明日のご支援だったりとかこうコメントだったりとかどうやって使えばいいかなどをチェックして明日ちょっと早いんでそろそろ寝ようかなと思うんですけど例えばねこうやって出して垂れ る, れる例えばこれをやったりとかここがね潤っていつも すごくすべすべないい肌になるんですけど最初チェックやって寝ます。